今日はベータ FPV から新しく発売された 95X を購入していきたいと思います明日ここにある5インチドローンを飛ばす予定なので今バッテリーを充電中ですもしかしたらうるさいかもしれないんですけど、まあ、新しい動画も出すので楽しみにしていてください そして今日はですねなぜ購入しようと思うかというと去年発売されたエアユニットの小型版 CADX の Vista こちらが発売されましたこれがすごい気になっていてえっと大きいドローンだと飛ばせないところとかあとオーストラリアの法律だと同じ場所じゃないと FPV をすることができないんですねでも室内とか私有地とかだと大丈夫なので、えー 小さいいいドローンも欲ししなと思っていましたそんな中 95X というものを見つけました FPV の YouTuber のジョシュアさんがベータ 95X っていう Vista を搭載した認知ドローンを紹介していましたやっぱり小さい方が便利なことがありますよねそして 95X はちゃんとこの DJI のゴーグルを使って えー、飛行することができるので買って紹介するべきかなと思いましたそして今回はの商品を購入するのではなくて部品を1個ずつ買ってててそして組み立てようかなと思います。で, なんで組み立てるかっていうと一つはやっぱり FPV の楽しみの一つである自作をしていこうかなと思いますもう一つは初めてのの5インンチドローンの自作ですねこちら初めての5インチの自作ドローンこれを組み立てたのですがこれの動画がすごい再生 されて人気なのでまた新しい今度は初めての認知ドローンの自作を動画にしていこうかなと思いますはいそれではパソコンで購入していきたいと思いますでこちらがもう組み立ててあるものになります そしてここにいくつかあるのがレシーバーバですねどの送信機を使うかによって購入するものが変わってくるんですが今回この 95X に搭載している Vista というデジタル VTX は中に DJI の送信機の受信機があるのでそちらで追加で他のレシーバーを購入する必要がないですねなのでここの PNP っていうのを買えばよかったんですけど今回ソードアウトということで売っていないですね今回は自作をする予定なのでこの下にある 部品を全て一個ずついいきたいと思いますではまずはフライトコントローラーと ESC ですねこれは FC と ESC のセットになります 99.68 ではこれをカートに入れたいと思います、はい じゃあ次次はモーターですねこちらだと 4500kv って書いてあるので4500を今回は購入したいと思いますで多分この写真を見ると1つのパッケージに4つモーターが入ってる感じなので一応2つ購入したいと思います次はプロペラですねこちら1つかはいこれになりますこの青いやつ じゃあこれは2個にしよう。これを2個カートに入れます。次、バッテリーですね。4S4500mAh バッテリー。これは普通のパッケージにも入ってないみたいな。2つセットみたいですね。多分、結構バッテリーが必要になると思いますね。やっぱちっちゃいのだと飛ばせる時間が少ないと思うので、じゃあこれは3つにしたいと思います。合計6個ですね。続いては、えー と、終わりですね。えー、っと、では、今カートに入っているものを見直したいと思います。バッテリー、プロペラ、モーター、FC、ESC。大事なものを忘れてました。フレームがないですね。ではフレームはどこかなありました。これですね。ベータ 95X フレームキット。じゃあ、これも2つにしましょうか。2つカートに入れて、これで全部揃ったかな。フレームと、バッテリー、プロペラ、モーター、フライトコントローラ、ー ESC。では、チェックアウトして購入したいと思います。次は、こちらですね。 レックスビスビタこれなんですけどこれも現在ソールドアウトということで先日ツイッターにこういうツイートをしました。 オンラインショップで Vista が売っている場所が見つからなかったのでどなたか知っている方いませんかということで聞いたんですけどアリエクスプレスという場所だとあるということだったのでそちらで購入したいと思いますこちらになりますねアリエクスプレスにはこの CADXVista HD デジタルシステムというのがありますオーストラリアドルで 227.03 配送予定期間13日から20日となってますでこれオーストラリアに行くって書いてある んで多分来ると思いますもし来なかったら大変なことなんですけどまあでも他に購入できる場所がなかったのでここで購入したいと思いますじゃカートに追加して後で購入しますはいこれで全ての ものが購入できましたベータ FPV は PayPal しか使えなくて18歳以上じゃないと支払いができなかったので少し手こずったんですけど全部買うことができました前回は初めての5インチドローンの自作でしたが今度は初めての2インチドローンの自作をしていきますので頑張って組み立てて室内とか私打ちで飛ばしていきたいと思いますでは今後の動画が気になる方はチャンネル登録よろしくお願いしますではまた次回の動画でお会いしましょう